インクチャンネル第86回日本ダービーいよいよスタートですおっと6番サートルナーリア出遅れちゃいましたこうスタートを切ったのは1番ロジャーバローズと3番エメラルファイト外から勢いをつけていくのが15番リオンリオン7番ダノンキングリーと13番ベロックスは2番手グループにつきました 出遅れたサートルナーリアは中段まで挽回して各馬1コーナーを迎えようとしていますまず先頭に立ったのは15番のリオン・リオンダービー初騎乗の横山武史騎手を背にぐんぐん後続を引き離していきますそして離れた2番手にはロジャー・バローズがついています続いて里のルークスエメラルファイト2枠の2頭その2馬身後ろにダノン・キングリー外から馬体を合わせて10番クラージュ・ゲリエ 一バシ後ろここにベロックスがいましたそのうちからマイネルサーパス直後にシュバルツリーゼとランフォザローゼスが追走していきますその2馬身後ろサートルナーリアここにいました内から西野デイジーが追い上げていきますここで前半1 0 0 0メートルを通過タイムは57秒8後方集団はナイママとレッドジェニアルその後ろにタガノディアマンテとアドマイヤジャスタが並びリントがいて最後方に名勝転現こういった隊列でレースが進んでいます ダービービは残り半分相変わらずリオン・リオンが後続を引き離して逃げています離れた2番手にロジャー・バローズそこからまた大きく離れて3番手にサトノルークス後続の隊列は変わらず残り 1000m の標識を通過ダノン・キングリーベロックスサートルナーリア3頭の位置取りは皐月賞と似ていますが果たして結末はどうなるのか3コーナーの大きやきを過ぎて各馬徐々に前との差を詰めていきます ーて4コーナーを迎えていよいよ勝負どころ残り 600m の標識を通過依然としてリオン・リオンまだ5馬身ほどのリードラストの長い直線先頭リオン・リオン2番手にロジャー・バローズその後ろからダノン・キングリーが反ってくるリオン・リオンやや1杯か残り 400m これをかわしてロジャー・バローズが先頭に立つダノン・キングリーも来た大外からはサードルナー ベロックスとクラージュ・ケリアも連れて上がってくるしかし完全に抜け出しているのはロジャー・バローズ残り 200m ダノン・キングリーが懸命に追いすがる2頭の一騎打ちになったサートルナーリア届かないかベロックスの伸びがいいぞうちロジャー・バローズ外ダノン・キングリーロジャー・バローズダノン・キングリーならん 勝ったのはロジャーバロロロジジャャーバローーーババズズですなんと12番人気単勝93倍のロジャー・バローズが勝ちました2着にダノン・キングリー3着にベロックスで今年のダービーは決着しました